6代目です6代目のネットで見た話題こんなアプリがあるなんて私は知りませんでしたアプリを作るアプリあったんですねこんな簡単なものが用途としてはですねあのお店の紹介が作れたりするそうですそのアプリですが今回ニュースで見たのは GMO テック株式会社が作った O2O アプリ GMO アップカプセルというアプリですこれですねあの有料です 有料で結構な金額がします。一番スタンダードなやつで1万円。1万円から3万円ほどするアプリで、ちょっとサービスが違うようです。今後はですね、予約の順番待ち機能がついたり、クレジットカード決済機能までついたりするそうです。こういうのを利用して畳屋さんもアプリを作ってみたらどうかなと思います。ちょっとこのアプリ、こういうアプリを調べてみたところ、無料で作れるやつも あるみたいですただしまあ広告が載ったりですねするということですけどこれはこれでどうにか使えないかなとちょっと今考えております畳屋さんのアプリでそうですねなんかいろんな雰囲気の模様替えいろんな畳表を使ったりしてこんな風になるよという模様替えの雰囲気が醸し出せるようなアプリを作りたいなとちょっと考えてしまいましたそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました